ようド度な俺と一つゲームでもしないかへえ面白い受けてたとうじゃないかほえずらかくなよよしピザって10回言ってみろピザってなんだいそこからピザってのはこう薄く伸ばした小麦粉の生地に野菜とか肉とかのせて石窯で焼いた食べ物だなかなか美味しそうじゃないかいいから10回言ってみろわかったよ ピザピザピザピザピザピザピザピザピザピ ザ, ピ ザ, ピ ザ, ピ ザ, ピザさあこれでどうだいなかなか大したものだろうここんとこなんて言うはっそんな恥ずかしいことを僕の口から言わせようだなんて君は乙女を一体なんだと思っているんだえ乙女そんな大げさな話じゃなくない男女の相引きで腕を組むと相手と肉体的接触してしまう部分だろう しに僕と組んでみるかい組まねえよいいからとっととゲームを終わらせろひ、ひ、ダメだ言えないえ、えわかったもうい い, いでは次は僕の方から問題を出そう い, いぜ受けてとつラブと十回言ってごらんラブラブラブラブラブラブラブラブラブラ ブ, ラブ次回のサブタイトルはラブラ ブ, ラブラブラブラブラブラブユー お見事。それだけ楽しみに待っているといい。